ここが仮面ライダーストアの世界から、えー、やってまいりました仮面ライダーストア<笑>朝なんでねまだねちょっとね東京駅の方も全然人がいないんですけれども見つけました仮面ライダーストアすごっなんかあれゼロワン、ゼロワンいるよね

<笑><笑>じゃあ早速ちょっと店内入っていきますいやちょっとこれやばくないですかこれいきなりこのストアの目の前にゼロワンがありました、えー、いや結構マスクとかかなり精巧にできてますねちょっと身長が低いのかなもしかしたら実物大かもしれないですね外にもいろいろ売ってますねこれなんだろうこれ「シンライダー」じゃないこれ「仮面ライダー」「セーバー」

ブレイブドラゴンセイバーってシンライダーだよね。えセイバーってシンライダーですか。おえシンライダーのグッズも売ってるのか。すごい。え九月から何、はい、もう売ってるんですか。う、は、ん、い、素晴らしい。あの子供用のキッズ T シャツえっ、ー、とこれがミニタオル。あとえピーター・ファンタジスタ・ワンダーライドブック。

え何セイバーってどういう世界観なの俺のライドブッカーだったからさ、うん、なんかちょっとあれかもね本がコンセプトなんだもねアクリルスタンドとか缶バッジミニ ア, アクスタとかラバーマグネットとかピンバッジとかいろいろもう信頼もうグッズ豊富に揃ってるみたいですねこれ見て「秘伝の秘伝物語ワンダーライドブックがもらえる」これちょっとなんかラジャレでかけてんのかもわかんないけど

ライドブックっていうのがワンダーライドブックっていうのが多分今回のコレクション ア, アイテムみたい な, なか俺の場合カードだったじゃんでも本なんじゃない今回もしかしたらなんか本めっちゃ入れるところあるし本入れそうじゃないこれ本なんか1冊で返信とか書いてあるから本が貴重になってるなんか本がコンセプトの仮面ライダーなのかもしれないですねガチャガチャ

いませんねまあやっぱな11年前のライダーはいないよなさすがになやっぱさ電王ってすごいなやっぱ俺も欲しくなるもんねやっぱ、ね、中村雄一君いますねここにねよく電話したり LINE したりしますね俺はク リ, アクリアファイルなのかな俺ん時さこんなクリアファイルとかなかったからねこんなグッズ展開してなかったからちょっとなんかうらやましいですねああ俺の案ばっかやっぱもうすぐ終わるんでねあの

終わってしまったら多分買えないこともあると思うんで欲しい方はちょっとゲットしてみてくださいおっこれがゼロワンドライバーか<音声>っこいいねやっぱねゼロワンね何度も言うけど、うん、これなんかちょっとディエンド風味出てるからちょっと期待も低くない<音声>スマホリングもありますねたくさんえ俺こんななかった俺の時グッズマジで作ってほしい作ってください今からでもいいんであの僕が買うんで

はい、<笑>お願いしますえ、これ何こうしたこれ置くだけ簡単充電<笑>すごいすごい<笑>すごい置くだけ充 電, 充電そう、スマホ充電器え、ちょっと待っていないですねいや、いないなこれラバーマグネットもいないねブレードでしょ、はい、これ、ファイズ、はい、ファギーとクーガー、はい、ねウィザードあタトバちゃんタブとヒリキルもうそろそろいてもいいじゃんじゃ、うん、ドライブ

エグゼイドジオゼロワン飛んじゃったおお。<笑>あのレギュラ打ち。こっちらこちらあるじですか。あ本当？はい、あでもストア限定って書いてある。これこれはここでしか買えないんですか。はい、ああストア限定ここでしか買えないみたいですね。あいた。あ東京って書いてある。東京って書いてあってディメンションキックしてる時ですねこれ。必殺技の時ですねこれは。へえー、かわいい。あいいですね。あよかったなんか。

あこのラバーマグネットもストア限定なんですね。あっ、いたいたいたいた、よかったよかった、よかった。あいました、僕いました。はい、え、かわいい。なんか、最近のグッズって結構クオリティ上がってて、めっちゃ細かくて、なんか、十何年間か見ない間に進化しましたね。あ、アクリルスタンドなんかこの

外に飾ってあったゼロワンのやつのアクリルスタンドのディケイドバージョンありましたね。ほら。ここにあ、本当だ。いますよこれかっこいいですね。ね、これかっこいい。<笑>このデインウオとさ、ドライブのこのさ、なんか<笑>。この感じすごいあれだね。収まりがいいね、なんかね。<笑>キャラクターでこれ。わ<笑>かるわ、これ。あ、ここにアクリルスタンド。なんかこれが結構おすすめみたいな感じなんですか。あ、これもストア限定なんですね。

えぇーあ、出来上がりましたおぉーすごいなんかマニアックっすね、これ足足跡とかなんか書いてますよ、これこれ各ライダーのこれ足の裏じゃないですかね、これもしかしてすごいね、半ベットででないです、うん、大きさ結構十五センチぐらいありますね、これあ、ソフビもありましたソフビ、クーガ、アギとリュウキ、ファイズ、ベイド、ヒビキ、ティンオー

カブトかブトないカブトと牙牙ディケイドあディケイドいましたねあ懐かしいいや僕の時はやっぱこ れ, これがなんか毎回出てるイメージだったんですよやっぱグッズといえばこんなラインナップあるなんて全く分かんなかった多分当時から俺が知らないだけだったかもしれないけどこんなはなかったと思うよあここにもいましたディケイドのこれは何ですかこれ

あ、これもまたシリーズ化されてるフィギュアなんですねち ょ, ちょっとここソーシャルディスタンス僕が楽ってでると思うけどこれこれ僕あのちょっと苦手としてるやつなんで<笑>おディエンドライバーがなんで<笑>なんで<笑>なんでディエンドライバーえいやいやいやちょっと待ってだってさいろんなライダーいるじゃん電話が分かるよこれななんんででディエンドライバーなんですか

あ、そうなんですねぶ、うんはい、いいっちゃけ植えてますそこで買われる方も多いです、ね、あいつ需要あんのか<笑><笑> あ, <笑>あいつ需要あるらしいな<笑>、うん、俺も最近<笑>ベルト出たはずなんだけどね出てましたね、うん、なんかないみたいで す,、ね、あ そ, ですでもそれは売ってたんじゃないですか一時期やっぱりディケイトのベルトを置いてたことあります

あないみたいです<笑>。<笑>やっぱこうやって並ぶとストア限定のもいいっすね。あこれ欲しいな。これ僕せっかくだからちょっとこれ買いますわこれ。あ東 京, 東京。限定商品。限定商品これこれだ、はい。これ。これ買います。はい、じゃあこれ買います。ありがとうございます。お願いしますはい。

ま あ, ありがとうございすげえ LED パネルだよこれ。

カブと、レオキバ次じゃないということで仮面ライダーストアの方行ってみましたけれどもかなりグッズの数も多かったしグッズのクオリティがすごい高かったんで結構欲しくなるようなラインナップ。

ばかり揃ってましたね僕の時あんななかったんだけどな<笑>若干ちょっと嫉妬しつつ、えーまあ、あのまたねあのコメントをきっかけで「なんかストア行ってください」とか来てたので、まあ、それで今回行ったので、まあ、また何かあればコメント欄の方に書いていただければもしかしたら採用するかもしれな い, れないので、はい、ぜひともコメントの方に

なんか何かあれば書いてみてくださいそれではまた見てくださいねチャンネル登録よろしくバイバイあの今日買ってきたこのアクリルキーホルダー皆さんにプレゼントしたいなというふうに思いますので詳しくは概要欄の方に応募方法書いてますのでそちらの方をチェックしてみてくださいこれもこれも好きで一緒に誰の元にと